始まりまりした今日も「フルし TV を<笑>はなしスタ TV」をということでですね今日は皆さんにですね僕の生い立ちの方をですね、えー、ちょっとねお話をしていけたらなっていうふうに思いますまあ多分ね結構僕をその知ってる人の中とかでもその僕がその養護施設にいたこととかをまだやっぱ知らない方とかも結構多いと思うんだよねなので何でじゃあ僕がその養護施設に入ったのかとかあとはなんで 出身が京都って書いてあるのに、こいつ全然関西弁じゃねえんだよって思っている人も多分いると思うんで、そういったところもちょっとお話ししていけたらなというふうに思います。えー、まずですね、えー、私、古原康さん、えー、京都に、えー、生まれます。えー、京都のね、生まれた場所はわかりません。生まれた場所はわかんないんだけれども、おそらく左京区っていうところの北大地だったと思います。で、まあそこで生まれて、で、多分4歳とか、まあ、 そのくらいにですね、まあ、両親がね、離婚するんですよ。だから、それまでは僕は京都にいたんです。まずね、僕がその生まれる前に、僕のお母さんね、15の時かな、うお父さんと会ってるらしいんですよね。で、お父さんが多分二十歳超えてんのかな。 そうあの出会いの場所はねディスコらしいんだけれどもねどうやらあのと今でいうクラブみたいなところであった時にお父さんは多分15だっていうふうにね思わなかったみたいな感じでね僕どっかで聞いたことあるんですよねでそれでお父さんとお母さんがお付き合いして、まあ、僕が、まあ、できるんですけれどもそのできた時に猛反対がなったらしくてやっぱ時代が時代ですから1986年。 ね、やっぱその時代って今でこそだってさほら14歳の母とかねあったりとかするけど当時のもう15歳の母はさすがにやっぱ受け入れられないというかうちのおじいちゃんとかもめちゃめちゃ僕のことやっぱ可愛がってくれましたけど当時はやっぱりいやいやいやいやとそれはもう下ろせというふうになったらしいんですよ駆け落ちしたらしいんですよどうもしかも京都市内で京都の中で駆け落ちしためちゃめちゃめちゃめちゃ近いところでそうそれで 僕が生まれてからおじいちゃんとかに見せたみたいなねそういう話をちょっと聞いたことがありますね、まあ、僕がもう生まれておじいちゃん僕のこと見てあもうこれはもう可愛いってなって初孫ではないけれども一応長男の子供っていう意味ではやっぱ初ですからね、まあ、そういったところでやっぱすごく可愛がってくれたみたいなことはありますけれどもでまあ話はそれましたけれどもその後まあお父さんとお母さんはまあ僕のこと4歳くらい前まで、あ、はずっと。 あのー、共働きだったのかないやあ共働きだったのかななんかね俺ねちっちゃい頃の記憶でねこういうねシャンパングラスにねポッキーが入ってるのめちゃめちゃ覚えてるんだよねってことは多分お母さんの職場とかに俺結構行ってたと思うんだよねそういった意味ではでいちごのポッキーだったそれもいちごのポッキーだったら覚えてるで僕お父さんとかにはよくねそのパチンコとか連れてかれたのもめちゃめちゃ覚えてるん、ね、でこんな転がってる卵何が面白いんだろうなって思いながらずっと見てた記憶も めめちゃめちゃゃありますそうでお父さんとお母さんがやっぱ結局うまくいかなくて4歳くらいの時に離婚しちゃうんだよねお母さんに僕引き取られたんです、うん、であのお父さんとお母さんが離婚してお母さんが僕のことを東京に連れてきてでお母さんと2人で暮らすんだけれどもでこの、まあ、2人暮らししてる時にお母さんはやっぱ働きながら僕のこと育てるわけだから夜のお仕事をねしてたんですよね そうだから僕は無人化保育園とかにいてでお母さんが、まあ、本当に夜に僕のこと迎えに来て僕眠いのに起こされるみたいな記憶がめちゃめちゃありますねでやっぱりずっとそれもやっぱ続かなくてやっぱきつかったんでしょうねお母さんも、うん、だってもうその出てきた時とかっていうのはお母さんまだ二十歳とかそんなもんですからねそうだから僕のことをやっぱり あのー、これはもう育てるの無理だってことになって多分養護施設に入れたっていうのが多分経緯かな最初に入った経緯で僕最初に、あのー、養護施設に見学に行ったのが覚えてます そ, うそこでもうめちゃめちゃ怖いクマみたいな先生が出てくるんですけれどももうその人とはねこれからめちゃめちゃいろいろ因縁があるんですけれどもそうちょっとあのい名前言えないんだけれどもイニシャルで言うと「おうクマ」熊の「おうマなんだけどあれちょっとね この人にししょっぱな僕怒られましたです、ね、何で怒られたかっつったら見学してる時にお母さんはやっぱ見学、ね、施設の見学があったりだとかやっぱりそのお話があるじゃないですかその間に子供たちどうして遊んどけみたいな感じでもう子供たちとかかくれんぼしたんですよ。うそしたら子供もが鬼だが普通子供が見つけに来ると思ったらそのクマみたいな先生が。 僕のことを押し入れからも足で引きずり出して「こらはお前やってんだ!」だだお前みたいなめっちゃ怖かったっすね僕その先生との出会いが一番最初それですからねとりあえずまあ僕はそこでまあ擁護施設に入ることになりますその後もう1週間もかたたないでいや2週間1か月くらいあったのかな最初僕養護施設入った時って一時的なもんだと思ってたんですよ保育園とかそういう感じ でもあれ一向にこれお母さん迎えに来ないじゃんみたいな1ヶ月2ヶ月くらいしてようやく面会に来てくれてあ俺これで帰れるなって思ったらこれ帰れないんですよそこで初めて悟るわけですねあ俺これからここで暮らすんだみたいなうわマジかみたいなのお母さん来るまで耐えてればよかったなと思ったんだけどそこから俺ここで暮らすんだってなってもう地獄の日々でしたね本当に うん、まずねそのうちの養護施設はでっかい要は建物の中に4つのユニットに分かれてます1つの部屋が大体13人くらいの部屋でそれが4つある感じで半分要は真ん中に到着室っていうのがあってこっちが女子の塔こっちが男子の塔って分かれてるんですよねそうでこの1つのユニットの中にまずちっちゃい部屋が1234つあります で、リビング。テレビ見る部屋があって、ででっかい食堂があって、で、台所、お風呂、洗面所、そして、トイレが2つある。ご飯食べるときはみんな食堂で食べるんですよ。そう。で、基本お菓子とかの持ち出しは禁止、部屋とかに。基本先生が常に出て2人くらいはいるんですよね。で、みんな結構ね、その養護施設に対してどう思ってるか分かんないんだけど、結構僕が言われたのは、学校みたいで楽しそうみたいな。そう。いや、 あのね、正直僕のイメージは楽しいじゃなくて、もうとにかく日々をどう生き抜くかの方がやっぱ強いですね。どっちかって言ったら。うん。まあ、簡単に言うとね、小学校5年生くらいまでは肉食えません。まず。なぜかっていうと、う上の人から全部持ってっちゃうんですよね。例えば焼肉とかあるじゃないですか。焼肉焼くこのスペースもちゃんと年齢で決められてるんですよ。例えば、 こうやって焼肉のさ、あのさああープレートがありますよねでこの半分この焼肉のこのプレートの半分が高校生が行く。んですよでそのこの半分のさらにこの半分の4分の1ねこの4分の1で中学生が行く。んですよでこの4分の1の中の小学生が例えば4人いたら4分の1の4分の1分かるこの16分の1のこの狭いスペースで僕たちは肉を焼かなきゃいけなくて。 はみ出たら誰が持っていってもいいっていうルールなんですよ。ってことは肉をね重ねて焼かないとねはみ出ちゃうでしょでも重ねて焼いたらどうなりますほぼ生ですよね。ってことは僕たちめちゃめちゃお腹を壊すんですよそうやって僕たちは強くなっていったんですねお腹壊しながらそれがね僕たちその養護施設で育ったまあ唯一良かったことかなっていうまあお腹が強くなったっていうかその健康面ではねだからあれ以来お腹壊さないですね基本僕はうん 病気にもならならいしそうだから免疫力に関してはめちゃめちゃすごかった肉食べられなかったら肉どこで食べるのって思いません肉はね給食で食ででべるんですよそうタンパク質は給食で取るっていうのが僕たちの中での暗黙のルールそうまあ僕の中でなんだろうものすごくきつかったというか 思い出かなタンパク質をとにかく給食で取るっていうことをばっかり考えてましたねあの養護施設は基本的にあの、僕たちのところですよ僕たちのところは喧嘩の強いやつが一番偉かったですそうだから逆に言うと高校生だろうが中学生だろうが喧嘩が弱かったらその小学生が例えば強かったりするじゃないですかその人の方が上になりますはい だこれ、すごいシステムじゃないですか。で実力社会って言ったら実力社会ではあるんですけれども、その下克上どうやって行われるかって言ったら、みんなの見てる前で喧嘩をして、勝ったら、そいつより上って認められるっていう。これやばくないですかこれがうちの擁護施設です。プリズムブレイクを見た時に、あ、うちの施設だなって思ったんですよ、本当に。そう。で、だから、 出身は京都なんだけれども東京育ちっていうのは東京の擁護施設にいたからちなみに修学旅行京都だったからねマジでつまんなかったからこれう<笑>だけど 家, に家あるから京都にちょいちょい帰ってるわけですよ僕はだから京都のことちょっと知ってるわけじゃないですかだけど修学旅行京都じゃないですかつまんないじゃないですかねお寺ばっか巡ってだからみんなで金閣寺の後銀閣寺行く予定だったんですけど銀閣寺行かなかったんですよ 銀閣寺行かないで遊んでてでも銀閣寺行った感想を書かなきゃいけなかったんですよみんなにみんなどうしようって銀閣寺のこと分かんないからどうしようどうしようどうしようっつってでも俺分かってるからみんな銀じゃないって書いとけっつってだからみんなの感想文銀じゃなかったやばくないですかこれ<笑>銀閣寺銀じゃなかった<笑> お母さんは、だ結局、最初の方はね、結構僕のことを迎えに来てくれたり、まあ、迎えとか、面会とかね、お泊まりとか、例えば最初は、本当にまあ、1ヶ月に1回だったりだとか、まあ、2ヶ月に1回来てくれたりとかしたんですけれども、まあ、小学校5年生くらいになってくるとね、もう本当に、半年に1回来るか来ないかで、お母さんのね、やっぱ、会いたくてさ、養護施設から抜け出したのよ、もう、養護施設が嫌すぎて。 先生も怖いしもい虐待いじめすごいからさ。当時ね、お母さん武蔵小金井に住んでて、阿佐ヶ谷から武蔵小金井ってさ、多分、電車賃ね、結構かかるんだよね。なんか公園とかに落ちるお金とかもあって、そういうのを集めて、半年くらいかかったのかな。ようやくそれで家出するんだけど。で、結局、お母さんね、夜中のね、12時くらいまで帰ってこないんだよね。俺、家出したのがね。 あの学校帰ってきてからだから多分ね3時半とか4時くらいでそっから武蔵小金について5時から12時までもうずーっとお母さん血の扉の前で待ってたんだよねお腹もめちゃめちゃ空いててさその時でお母さんが来た時にはもう本当にもう俺も泣いたし「やだよ」って「俺帰るのやだよ」っつってでお母さんに言ったんだけどお母さんもさもう返すわけにはいかないから夜中の12時とかだから。 じゃ泊まって行ってで、次の日にさあ不、のー、藤谷に連れて行かれてなんかカレー食べさせてもらったんだよねもうそのカレーがめちゃめちゃ美味しかったのいまだに覚えてんだけどで、そのカレーを食べてで、も今はまだね、あのー、やっちゃんを迎えに行くことができないからそのー迎えに行くまでちゃんと待っててねってそう、言ってくれたのよ、ね、その時小学校34年の時だけど。そう その言葉を信じててかっったよーってでもそっからもう半年とかさ全然迎えに来なかったからまあ結局その時めちゃめちゃ怒られたけどね家出したのもう家出すんの3回目とかだからさそうもう毎回めちゃめちゃ怒られたけどねでもねあとねお母さんはねゲームの次の面を見るのがすごい好きで俺それでゲームめちゃめちゃ頑張ってた感じがあるななんか当時ね「ザ・グレイド・バトル」っていう「なんか「仮面ライダー」とか「ウルトラマン」とか なんかガンダムが一緒に戦って面を進めていくみたいなすげえ夢のようなゲームがあったんだけどそのゲームで次の面をとにかくお母さんに見せるために寝ないでめちゃめちゃゲームしてたのも覚えてるないやお母さんとの思い出でもこんな感じかなうんまあ最終的にだからねお母さんと僕会ったの小学校5年生が最後なんですようんで まあ、今でも覚えてんだけど、僕お母さんがね、そのー、12月の25日から1月の5日までかな。そう。この期間、俺お泊まりの期間もらってたんですよ。約だから10日間くらいですよね。そう。だけど僕1月の2日に返されることになるんですよね。え、なんでだろうってやっぱ思うじゃないですか。でもね、子供ながらにね、なんとなく分かったんですよね。多分お母さん生活苦しいんだろうな、みたいな。うん。 だけどやっぱりその僕溶接阿朝ヶ谷になったんですけれども阿佐ヶ谷にね着いた時になんかやっぱ寂しいからでもね一応心配させないためには強かったんですけどね一応そうなんか年賀状が多分届いてるかもしんないから俺全然早く帰るの楽しみだよみたいなお母さんをね小午なりに気遣ったつもりではあったんですけどなんかそんなのも多分お母さん見越してたのかななんかごめんねみたいなそう言われてその「ごめんね」が結構きつかったな でその朝ヶ谷に着いた時にやっぱりお母さんとまだ離れたくないから少しでもやっぱ時間延ばそうと思ってねそのお母さんに「あのー、喉乾いてないんだけど喉が渇いた」って言ってそうであの駅前に声優があるんだけどその声優の一番上でさあの自動販売機があるんだけどそこでまあ、今でも覚えてるのはつぶみかんのカルピス。 もう本当に時間をかけて、ちょっとずーつ、ちょっとずーつ飲んで。でもやっぱりいつかはね、終わりは来るわけで。そしたらね、まあお母さんが、じゃあ行こっかっていうわけですよ。うん。で、まあお母さんと次のやっぱ約束かなんかをちょっとつけとかないと、やっぱね、心的に不安だから、じゃあその時ポケモンのね、あの、福袋っていうのがあったんですよね、当時。そう。それを買っといてねって。お母さん約束だよって。 そしたら「うん分かった!」これが最後ですお母さんとはだからもうこれ以来会ってなくてそうだねだから芸能界入って、まあ、実は俺芸名つけてない理由はまあ捨てられた時はなんか捨てられたってそもそも思うのに時間も結構かかったんだけどなんかそれ受け入れないと結局前に進めないから受け入れざるを得ない時がやっぱ来んのよ2年後くらいに。 でその時はめちゃめちゃやっぱ恨むというかなんでなんで俺ばっかりみたいなななんかなんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだろうみたいなあったんだけどでも高校入ってくらいからねやっぱその結構周りがやんちゃな子が多くてまあ、良くないかもしれないけどやっぱ結構ねその下ろす子とかもめちゃめちゃ多かったんだよね。だかからなんか俺それ なんか、周りで降ろしてる子とか見て、俺、降ろされなくてよかったなっていうふうに思ったのが正直あって。だからなんか、子供産むのって本当大変なんだなって、やっぱすごい、なんかその時に初めて気づいたんだよね。それまでは全然気づかなくて、やっぱ捨てられたことに対してのね、怒りとかそっちの恨みの方が強かったんだけど、だからまあ、芸名変えてないのはまあ、だから実はそういう理由があって、もうお母さんに産んでくれてありがとうっていう感謝の気持ちと、俺元気にしてるんだよっていう、まあそれを、 伝えようかなっていうのが一つあったっていうのがあるんだけどねまあでも結局ね亡くなってたんだけどねお母さんそうまあでも亡くなってたって言ってもなんか正直亡くなってから1年後くらいに知ったし俺はあんまり亡くなった感は全然なくって正直うんなんか むしろ今でも生きてるじゃないけど<咳>なんだろうね会ってないじゃん会ってないからなんか現実味が全然ないのだからお母さんが亡くなったよって言われてもそもそも何か会ってなかったしどこにいるかもわからない人がいなくなったって言われても元々いなかったしだから俺の中では全然死んだって思ってないんだよね今でも生きてんだ、ね、よんかだから全然だらそういった意味ではすげえポジティブに捉えられてるなっていうのが、まあ、正直な感想かな そうかなだからお母さんとの思い出っていうのはねまあ一番やっぱ濃いのはそれかなやっぱ別れ際のお母さんにねなんかポケモンの福袋買っといてねうん分かったよこれが最後だったのがめちゃめちゃ覚えてるのと。<音楽>っていうまあねえー、簡単に僕の。 まあ、大いたちを説明しましたけれども、いかがでしたでしょうかいやー、当にね、まあ、ちょっと長くはなったんですけれども、いや本当に皆さんのね、コメントなんかもね、読ませていただいてます。本当にありがとうございます。まあ、そういうね、えー、前もね、僕言ってるんですけれども、本当にみんなのその応援コメントってめちゃめちゃ力になるんで、まあ、そういったコメントとかたくさん、えー、読ませていただいてるので、ぜひね、これからも、えー、コメントの方よろしくお願いします。 えー、そしてチャンネル登録そして高評価の方もどうかよろしくお願いいたします。ということで以上、今日のふるはらやすさ TV はここまでまたねバイバーイチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします